今回は「ガンダムマーク2」制作のパート73になりますそれではご覧くださいまずはパテでへこみを埋めていきます 表面処理ができたので外装パーツを一つずつ接着していきます接着剤が固まっていないので瞬着で固定しておきます。 こんな感じで全て接着していきます。 今回の指でパテが剥がれやすかったので、先にモルカショを終わらせておきます。それではパテを入れて成形していきます。 指先が細くなるように削っていきます。試しに小指と人差し指に入れてみましたが、どう見ても長すぎるようにしか見えませんね。 やってしまったかとも思いましたが試しに人差し指と中指に変えてみると結構いい感じの長さになったのでこれで行こうと思います 木を持つとどうなるかも見てみましたが付け根部分がぶつかってうまく握れていないみたいですねサーベルでも同様なことが起きている感じですね。 ということで付け根部分を斜めに削って少し隙間を作ってみますさっきより十分握にっている感じになったのでこれで他の指も作っていこうと思います。 それでは続いいてて薬指を作っていきますさすがに3本目なので少し省略して見せていきます詳しくは以前の動画をご覧ください 次はこの2つを合わせていきます。あとはこのパーツに軸を接着して組み立て準備の完成です。